まああの、ワンピースという作品に出させていただいているんですけれども、うんうんうんうん、まあトラファルガー・ローという、ねうんうん、えー、役を僕が担当しているんですがです、まあかなり渋い役なんですよ。で、そのローの過去を、ねうん、えー、するっていう話が6話ありまして、で、原作を読んでるときから、そのメールに書いてある通りに、10歳ぐらいの少年だったんですね、うん、登場したときが。で、これ僕も誰がやるんだろうなと思いながら読んでたんですよ、うん。ただ話がものすごいシリアスで、すごくその興味深いお話だったので、うんうん、これ僕、 なんとかね、うんうんうん、あの、やれないかな、とい う,、うんうんうん、自分でやりたいなっていう気持ちがありまして、うんうん、プロデューサーだったりとかマネージャーに相談をして、誰がやるんですかと、もしやるんだったら、うんうん、あの、一回その、僕、声聞いていただけないでしょうかと、うん、そのオーディションをやっていただくか、その、まあ、その、や、とにかくその一回ね、何かしらの機会で、うんうんえー、これをどうにかその、やれないものかと、お、うんうん、話をしたら、うんうん ただまあ、そのやっぱり青年の牢をやっているし、そのワンピースの世界観において、青年をやっている人がその子供時代をやるってことはほとんどないんです。同じ方で。いたい女性が、ええ、代わりにやるので、前例がないし、僕がやれるかどうかっていうのもやっぱわかんないわけじゃないですか。だから、うーん、じゃあまあ、声一回聞きますっていうことで、あの、当時、まだその単行本とかになってなかったので、ジャンプ、 の、本詞のコピーを渡されて、うん、あの、アフレコ終了後に、まあ、オーディションというか、うん、ええー、やらせていただきまして。うんうんうん んで、まあ、あの、まあ、まあ、まあ、まあ、じゃあもうちょっと幼く、もうちょっと幼くみたいなディレクションされた結果、まあ、やっぱりその神谷さんがやるっていうことに意味があると思うから、あの、限界までその、幼くしていただくことにして、じゃあ神谷さんにやっていただきましょうと。うん、ただその一応、あの、撮ったテープっていうかその声は、うん、あの、まあ、偉い人に聞かせて、プロデューサーとか、先生とかに聞いていただいて、脳が出たら、あの、ダメですけれども、うん、とりあえず現場的には神谷さんで行こうというふうに思いますっていうことで、うん えー、そのまま終わったんですね。うん、したらまあ台本をその渡していただいた時に「少年ローが出てくる回の早稲田の台本をいただいた時に「これ結局僕やっていいんですか?」って「じゃあ神谷さんにお願いします」っていうことだったのでそこで初めて僕はやっと「少年ローもできるんだっていうことに気づいて。 六回分の過去回数長いんですけれども、うん、まあその間、あの、ルフィも出ませんし、はっきり言うと。まあ出る回もあるんですけれども。そっかそっか。はい。基本的に、田中真弓さんはもうタイトルを読むだけのタイトル女になるので。うんね、<笑>言い方言い方。うんね、タイトル女だと日本日本一っていうふうに言って。<笑>タイトル日本一、ね、そ, うそうそうそう。最高です今回麻弥美さん最高です<笑>おかつっおおっつっ お, おっっ<笑>でもタイトル女って呼んでんじゃん。<笑><笑>